こ れ, も今の皆のこれからも皆さんに全国の人々の魅力を精いっぱいお見通しをあげるよろしくお願いいたします。 Thank、you